日本の皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。あの、私のね、大光善と申します。あの、1992年から、あの、2000年まで、日本鳥取大学医学部、あの、医学の博士ね、その、留学をね、しました。それで、あの、その、7年半の間にね、あの、国技留学生、それと、あの、文部省の特別研究員、 あの、大学の上司を一応やりました。大半に日本にお世話になりました。それね、あの、私の心にね、ぜひ何 の, の形でね、日本の、日本な皆様のおかげで、あの、まあ、何のことね、お返ししたい。それ、ずっと心、このね、あの、理想を持っていますので、それで、ね、あの、北京大学を変えたからね、あの、一回一応、状況中になってね、医学部の、 あの 神, 経神経科学の、それ、一応、移民してからねトトロト、カナダのトロント大学、心理学のね、あの、あの、高級 の, あの研究学者、それの、いろんなあの研究したりを、ね、あの患者の 見, 見たり、ね、しましょう。一応、神様の、聖霊 の, あの予備で、一応、1910年から、 13年まで、ね、トロントの、ね、ある新学院、テンデール・ユニバーシティ・セミナリー、一応3年間ほどね、勉強しましたよ。それの修士買って修練して、一応ね、1913年、ねあの、教会の先生、帽子、ねあのあの、バンクーバーのところにね、BC の師匠、ね、それを一 応, 一応ら、今はね、あのにあのカナダしあの 戦, 戦闘会、 まあつまりね、あのクリスあのミッション・アライアンスのね、このグループにね、あの勤めてます。あの、一人の牧師です、ね。あの大学に修士会って、その、の弁護士だとた時だね、あ の, ちの、感動あってね、あの、神様に、あ神様のね、招するしかをね、作りました。この七章ね、になってま、まあの、な、<笑>あのえー、 のあのの7章、ねあの、つまりね、ンチャプター、僕は7章じゃなくて、ここの章ね、ンチャプターになっています。それ は, 私は大好きで、これはあの学あの大学の先生とか、それとあのあのクリスチンの皆さんにね、あのそれの教会の先生たちにも、ね、見てもらって、大変あのいい評価をもらいましたよ。 えそれよね、あの試唱の主な内容、そのあの試唱のあのあの神さんに関するね、人間に関するの真理ね、あの中心とかね、あのあのこのしのこのここの主張 の, のあのあの質感をね、あのあのまとめても ま, まとめましたよあの大変あの意味はあるのね、 まあ、ただ、20分間ほどね、もしあの心込めてね、聞けば、必ず役に立ちますので、okay? まあぜひ、最後までね、聞いてください。それ、もうよければね、このチャンネル、法然、法然フィスアンドライフね、この方の、王鉱山の信用に関する、このチャンネルの登録されてもらえば、本当にあの世界ですよね。 あのあの自分 の, あの親戚とかあの友達そのいろんなグループに、ね、あの紹介してあもらいたいですよ、ね。今からね、こ の, あの神様の認識あするあのための疾患、えー、をね、今読んであげますので、ぜひ最後まで聞いてください。Okay? 今始めます。Okay. あー の第一文ね第一、第一章。神様は私の衆。Okay? So, ああ、私の主よ。あなたは言葉である。ローガスである。ああ、私の主よ。あなたは愛であり。ああ、私の主よ。あなたは宇宙全体の起源であり。こ, こちらの主はあのクリストのことです。ス、right? okay? ah. 私の周囲をあなたは宇宙のすべてのああのあの開始者ね、このであり、そう私私の周囲をあなたあなたは、あなたは、あなたは、再会と私たちの人間社会の本質の説明ためのあの権限持っています。そう。 私, あ私の主よ、あなたは光である。あなたは世界と人間、社会の暗い場所を明るくする。ああ、私の主よ、あなたは私たちの生活の正しい方法を示す方法です。ああ、私の主よ、あなたはあの真実整理で、あ大きく本当の理由を説明する。 そうあ、ああ、私の衆よ、あなたは知恵で、あのあなたあの私たちの生活 の, あの開始者、スタートの鍵となります。はい、そうあ、ああ、私の衆よ、あなたは愛であり、あなたの愛は神様、ごっこ、ごっこ、ごっこ、生理 と, という、あの、あトゥニティね、あのトゥニティを、 ああ結びああ結びつける。あ あ, わた あ, あ私の主よあなたは愛であり、あなたは人間を私たちに再生鮮与え、あなたは私たちを喜ばせる。ああ私の主よあなたは愛であり、あなたは私たちの最も貴重のものを与え、私たち そ れ, あのそれらを大切にするための知ってもらいましょう。ああ、私の主よ、あなたは愛であり、あなたは我 々, 我 々, 我々 が, が最も必要なものを与え、私たちを豊かになする。ああ、私の主よ、あなたは愛であり、あなたは私たちを平和で幸せを感じして、 見, え 見, ま<笑>見ましょう。ああ、私の主よ。あなたは愛だり。あなたは愛が無給にお待たせ さ, されています。Okay? ああ、私の主よ。あなたは愛だり。あなたは私たちの本 質, 本質の心を温める。私たちは非常に喜びを感じしてみましょう。 ああ、私の主は、OK、あなたは愛であり、あなたは私たち の, あの本本 を, アーーをきれいにし、私たちは人生で好奇になってみましょう。ああ次のページです。ああ、私の主よ、あなたは愛であり、あなたは私たちの国快を取 り, 取り除くに。OK あの役に対して、向上あの苦しみ解決を、苦しみ解決を追い出す。ああ、私の衆、あなたは愛であり、あなたはあの氷のように冷たい傷の心を喜ばせることができる。一心 の, の心を、あーの子彼の修正主としてあなたを見ましょう。 あ私の主は、あなたは愛であり、あなたは私たちを愛して、あなた の, あなたの愛は 私, 私たちにあの金入させ。うん、愛私の主を、主よ、あなたは愛であり、あなたは私たちの永遠 に, するになるまで、名分、秒あ の, あ の, あの日月、私たちを持っているこの生活の中で、 今年、世界で現在の生活を過ごしてまみましょう。ああ、私の主は何をあなたはと比較することができません。ああ、私の主を 誰, 誰もあなたをあのあの比べることができません。ああ、ああ私の主をいい一の父あの、神と子、精霊とあなたと一緒に共存し、 三位一体をあの形成している。ああ私の主よ。あなたはにあの 人, あの人生であり。あの、つけのみじゅです、okay。あなたは生きている。あなたは永久である。あなたは消される。消されることが決してありません。ああ私の主はあなたは生命で。ああ永久な生命の あの、どうなんであるんです。ああ、私の主よあなたは生命であり。あなたはなければ人生はその本当の原因の意味を持っていないでしょう。ああ、私の収容。あなたは私の救世主であり。ああ、私の主よ私は税を持っているだけでなく、本当の犯罪も反していない、ああ判定しないだけ。 あ、判定しない、あ、判, 判定してるだあ、ああ、私、あの、あなたの救い、救いはなかれば、どのようなあ私ののために、あのあのの大器しで私の、幸音と私の、あのあ、のか、私の、あの本当の、あのっきの彼方体の、はっかいの死になります。あなたの救いなければ、 私, の私は死ぬまで、高得な生 活, 生活を送るかもしれません。Okay. あなたの救いがなければ、私は他の人に私の痛みを伝達し、あの社会にそれを広 げ, 広げる。そう、ああ、私の収容の好きなビジュアです。 私の主あなたは天国のもので、あ, のあなたは私の私たちの苦しみの人類のための光、未 来, 未来と切符をもたらす。ああ、私の私の主イエス、イエス、イエス。あなたは私たちのために生まれてきた。あなたは、okay? 財の深い人間の道、方法、 そ ど, こ ど, こどこ終わりをあるべき広げる。ああ、私の私の主 イ, イエス。あなたは私たちのために死んだ。私のたちの真のために死んだ。あわたあ、私の主イエスです。ああ、あなたは私たちのために生まれた。あなたの一体愛、副あの知恵、を私たちの ノードかあを海流人間に送る。の以上はあの第1章あのあの、神、私の衆という章を終わらせました。Okay. あの、あの、あの、の、I hope you like it, right? <笑>この章はあの好きでほしいです。 の次にはね、あの、あの、衆の宗派、衆を宗派の章です。Okay? 今、始めます。Okay? よろしく。ああ、私の衆よ。私は、あなたは、宗派したいのと思います。ああ、私の衆よ。あなたは、仏教前提の元の作成者。あの職有者及び支配者 で, である。ああ、私の衆よ。あなたは、仏教前提の全ての作成者。 ガイド、および寄贈者です。ああ私の主よ、あなたはあなたに生命 の, あの 寄, あ寄贈者、修執行、それおよび発行者です。そう私の主よわ、私たちはあなたを選備するのが大好き。ああ私の主よ、あなたは新鮮な空気 で, で, である。あなたはなければ我々の、ね あの死をすることができません。ああ、私の主よ。あなたは甘い飲み水です。あなたは、あ, あ, あなたのなしで、あなたのなしで、私たちは濃度はあの変えて感じられます。あ私の主よ。あなたは 人, あの人生の栄養です。そう、あなたはなければ、我々は外に廃止し、 外に廃止されます。ああ、私の主よ。あなたは、あなた、あなたを心から衆敗する。するのつけの水です。ああ、私の主よ。あなた は, 明確なは、明確な春。あなたは、川の流れ、あ生ける水です。ああ、私の主よ。 あなたは最も私たちの最 愛, 最愛のい ず, れかいずれかです。あなたは私たちの最も貴重の本当の宝物です。ああ、私の主よ。主は、あなたは、格強に私の主である。今日、永遠に。以上は第2章。 本当の神様、認識 の, あの周拝のしかのね、第2章、あ第2章、あ読み合わせにあ終わりましたので、あの終わりましたね。周を周拝する部分を終 わ, り終わりました。その次の第3部分、第三章を入ります。まだ続けて、<笑>よろしくお願いします。ご聞いてください。 第三章は、衆に従う。Okay? 今、始めます。そうあー私の衆よあの。私はあなたに従うわたあなたはあ。あなたの考えはとっても深い。広いですそう。あなたの知恵は、あなたの知恵は、仏教全体にあのあの浸透することができます。 そのあなたの心は、私たちの心は、洞察することができます。あなたの一体の力、全能であり、人間の障害物の修復することができます。あなた の, あの強さは、世界で何でも上にあの優勝の次の。あの次のページに入ります。それは私 の, の, 逆, の逆転。 私の若年は私の、私があなたの足のもとに、もとにここ、かがむことができます。そう。ああ、私の主よ、私はあなたに従うようにしたいと思います。あなたに私 の, あのあ服装を受け取ってください。あの以上は第3部を。 あの、そうし、あの、あの、神を崇拝するしかの第三文、あの、週にあ従う、あ従うという、あという章です。あまだ、あの、つつつつ聞きついで読んであげますので、ぜひ聞いてください。第四文、第四章。あの、follow the, the law、okay?、週にしてください。オッケー。 衆にしあ知ってください。Okay? あ, ーえあーしたか、知ったか、知したが知 し,、okay? したがあしたけてください。あー okay? まだ日本で、日本語をまだあの続けて勉強して、あのももい以前ね、20, 20年前、まあ、何のことね、ぜひあの取り戻したいです。よろしくお願いします。今、読んであげます。Okay? あー私の衆よ。 私たちはあなたに従います。あなたは完璧です。あなたのビジシン の,、ね、あの視野の視野をね、あの遠くあ、とってもあの素晴らしいで素晴らしいで素晴らしいし、あなたの 知, あなたの知識もとっても豊富であるそう。あなただけ の, あのあなた、あなただけの神として、 あの、ああ実兵を養殖し、出奔。あなたは、あなたの心は、それが大きな海に優 れ, れ, れているように広 げ, 広げる広、広いです。あなたはおおわお、おされる、おされるね、おさられる、押されるがことができない。 あの実践 の, 実を実の愛を お, あの お, お待ちしている。Okay? Okay. 次のページに入ります。あなたはとっても非情で親切です。あなたはとっても強くてあなたの力は無限だです。私はあなたに従うあの提供かすだろう。Okay? 提供 提供、かつだろう。我々はあなたに従っていることが、提供何も心配ありません。私たちはあなたに、あの私にね、フォローしたいと思います。あのあの従う。Okay? 以上は第4、あのあの神を周拝するしかの第4文を読み合わせ、あ 終, われ終わりましたので、okay? あの okay、今はねあの、引き続き、このそうあの神を周敗する時間をあ読んであげます。ぜひ聞いてください。第5分 第, 第5章この。これはね、すごくあの少し長いですので、ご注意してください。主の愛、神様の愛。Okay? そうあの私の主よ、あなたは愛であり。あな た, はあなたの愛を広くで、 カたオ・ワダロ・コーガ・チョーコー・ライト・ヤー・ヤー・やるチベ ッ, ットの・ノ<笑>ー・ザン・ブジャン・ライのソレワー・アナのアイ・ワー・ゴニー・オケー・アナダ・アナダ・アナダ・アイ・愛はあの国オ ok? イスラ right? ローマ・ソレナ・エジプト・あイギリス・フランス・あ日本 あの okay? あアメリカ、okay? カナダ、okay? 中国あ、全部横切ります。全部横横切ります so, あなたの愛は文化を横切り、横切り投資にもかか わ, わらず、okay? あなたの愛は民族を渡って、広, 広くても、白でも、黒でも、 黄色でもあなたは茶色でもよける。Okay? あなたの愛は年齢をわたってよける。友人もあの子供も、あの子純知の人も、生人も年長、年、年、年、あ年寄りに、あ年寄りにも。 オッケー。あなたの愛は性別にもかかわらず、ああにもかかわらず、の性別もにもかかわらず、男性と女性両方もよく切ります。よく聞く。あなたは私の衆を、あなたの愛は驚き、驚きたち、驚きたち。そのあなたは、犯罪者はあの許 す, 許, 許すことを教え。 あなたは我々の敵を愛するように私 た, 私たちを教 え, 教える。あなたは愛あの私たちの友達にあの敵を変更するために教えます。教える、教えて。そう。あの次のページに入ります。そう。あなたの愛はとっても国大であるあの。地球の直 地, 直地の良 い, い方から他方へ。 南極から北極へ、大西洋から太平、あの、脱西洋から太平洋へ、あの、星からあの星かかりへ、星かかりからの宇宙へ、あの、小さな宇宙から大きな宇宙へ、その宇宙から人へ、また人間から宇宙へ、あなたの愛は無限の国だな、あの、想像力を超え、超えている。 ああ、私の主よ私だ。私はあなた の, あ の, は, あのはっきり知らない愛をたたえます。あの 次, まだあの次のページに入りますその。あなたの愛はとっても深いですの。一つの原子から別の原子、原子から分子へ、小さな分子から大きな分子へ。 あの大きな分子からおもっと大きな核酸 DNADN からタンパク質タンパク質から細胞へ細胞から組織へ組織から身体体へ体から生命へあの生命あの限られた人生からあの永遠の生命へまだまだ次のページに入ります、okay. ああ、私の主よ。あなたの愛は私のあの月、あのあのあの体にしん。あのしん あ, あ, あ、信徒ああ、私の主よ。あなたはあなたの愛はとっても骨髄に入ります。骨髄入ります。ああ、私の主よ。あなたの愛は私のヘあの心臓に達 し, し, したし。ああ、私の主よ。 あなたの愛は私の脳と合弁。ああ、私の衆よ。あなたの愛は私の行に入力。ああ、私の衆よ。あなたの愛は私たちの 人, 人生の繁華をもたらし。ああ、私の衆よ私は。私はあなた の, あの美しい愛をたた え, ま, たたえますあだ。あなたの愛は虫である。 あなたの愛は要求に対して求めたい。あなたの愛はあのあ超あの報酬を求めない。まだ次のページに入ります。そうあなたの愛はあのあ損益計算をされません。尊敬、計算されません。あなたの愛は与えるた め, の求与えるために求める。 あなたの愛を与えるために求め。そうあなたは人間を愛するあにあ。あなたは人間のために生まれた。あなたは人間を愛する。あなたは人間のために死んだ。あなたは人間を愛する。あなたは人間のために復活。復活<笑>以上、ね、あの神を周拝するしかの第5部分、衆 の, の, の愛。 神様の愛でした。あの、今 こ, こっちまで聞いて本当にありがとうございます。あの次には、まだ、三つの章、まだあります。あのぜひ聞いてください。今、今からね、あの第四章、第六章に入ります。その、その第六章あ、そのあ、祈りと、あ祈りとたあの助かりを呼び、呼ぶ。あの助かり、助け。 いや、祈りと助けを呼び、OK? SOS あということです。あ今始、ま読みあ、始めますあの。よろしくお願いします。So, あ私の主よ私は、私の人生 の, た あ, のあなたの救いを求めるあの SOS シグナルを送ります。OK? あなたは強力であるので、私のよ、よの。You know? 要点ケー、okay. 逆には要点よね。あなたは必要とし。あなたは私の教えることができるので、私の無 知, 無知よね。無知にあなたは必要です。あなたは強力で す, ですので、私の無能力。無能力はあなたは必要とし。私の欲はあなた を, あなたを必要とし。それはあなたの金属です。 私の脱 落, 落、あなたは必要とし、それはあなたの、あの、はい。そう、あなたの、はいです。私の税はあなたの、し、あの、しあ、私の税はあなたの失権であることが、あなたを必要とす る, とするあの。私の不満はあなたの腕を、あなたのサポート、つまりあなたを必要とします。あなたは必要とし、 そう私の失敗。失敗。あ, あなたは帰 っ, て帰ってきてあることがあなたは必要とし。私は必死で偶然とき。あなたは あ, なたは あ, のあ私に投稿。まだ次のページに入ります。Okay. そう私はあの完全 に, あの 別, にしたあの別に知っていたら、 私, の私は完全にベースを知っていたら私のいい位の親族である。そう私の友人は私のために私のために貧乏から私を残してあああ私を捨てるね。<笑>つまり私をあのあ私を離れ離 れ, 離れますのねそれあの 私は不体 に, になるかもしれないので、私の親族は私を離れます。そう、社 会, も社会があの、あの、私の税から、半税から私を放棄することができる、一日 の, の私の主は、あなたはいつも私に同行、私の世話を、政話し、私をまと、あの、まとく。 ああ私の主よ私の石膏 あ, あなたを必要とする。私の石膏あなたを必要とする。私の名誉をあなたを必 要, 必要とする。そう。な ぜ, か な, ぜなら、いい位置のあなたは私 が, 私がすることが助けることができる。抑える、あ抑えて、抑えて、抑えて、 抑、うん、え, えめで心情、そ の, 付けのページに入りますあの、急いで意識がありません、その研修、研修な人間にためるです。